なんんいしたじゃあ行こうか。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 どうい<言>う。<笑> <laughs> Winter surrounds my soul. This fire couldn't keep me warm like you. 今日はですね、チャット GPT で、今話題のうん、うん、チャット GPT に猫と旅するとミレナチャンネルの台本を書いてもらいました。そしてそれをやってもらいました。めちゃくちゃやね。<笑>全然おもんないし。<笑>身がおもろいね。<笑> もうわからんな<笑>でもすごいでチャット GPT ってさ今まででさ Google で、例えば何かを調べてでこっちも何かを調べてそれを付け足してこんなことかなって正しいのを探るや人間が、うん、今はさもうチャット GPT が全部答えを出してくれるからめっちゃ楽楽受けるいや今回のはちょっとおかしいかもしれんけど 面白い思うの白くないわあれやんうんうんうんすごいなあと思ってそんなこともできんねやと思って全て<笑>ではないけどな、うん、会えばすごい面白い で, でも何かちゃんと答えてくれたね。うん、台本を作ってくださいって言ったら、うん、こんなんどうですかみたいな感じでバーって<笑>うーんそれが今日やったやつです AI かすごいな これでバズったらどうする？ないな。<笑>逆にやめるわ。振<笑>も考えないのやめよう。<笑>いつも行こうか。困難したいです。<笑>どうしたらいいですか？どう思いますか？<笑>やめといた方がいいですよ。<笑>ということで今日はチャット GPT に。 猫えこと旅する扉のチャンネルの台本を書いてもらったらどうなるか。っていうことでした。はい、皆さんコメントとかどうか。あと、やいろいろ教えてください。どう思ったか、お願いします。直接言わずにコメントでお願いします。<笑> そ, うそうそうそう、コメントでお願いします。<笑>またお待ちしてます。はい、それでは。お待ちしてます。 いいねしてください<笑>